父、今、消えたぞただいま、お母さんご、悟空さ本物の悟空さんなのけ当たり前じゃねえか<笑>おめえも元気そうだまったく、一年以上もどこをほっつき歩いてただそんな妙ちくりんな格好してそれにご飯ちゃんまでそんな格好でい、いや 話すと長くなるんだけんどさ。はあ ?3 年後に人造人間が来るからごはんちゃんを修行させてけれってま、まあ、いいだろいい加減にしてけれ冗談じゃねえ悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。べ、勉強もわかっが。 三年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだなんと言おうと許さねえじゃじゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか当たり前だご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよいいさすがにそりゃねえだろうな頼むよ 仕方ねえだ。これが最後だべ父ッチだけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからなほほんとにすまね父スーパーサイヤ人にも弱点があったかよしそんじゃ修行に行くとすっか悟空 悟空よ聞こえるかんこの声、神様かうんよーく聞こえず。久しぶりだなよくぞ地球に帰ってきたな。待ってきたぞ早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるかうえ今じゃねえと、ダメか おら、これから修行が。みんなにとっても大事な話なのだ。みんなにあ、あ、わかった。今からそっち行くよ、神様。ん待っているぞ。ピッコロ、こわん。悪いけど、おら神様のとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする何神だと 俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめえたち先に修行しててくれ。わ、は、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるのピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかすさ。大丈夫かなそら、行った行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり 修行しててんだぞ任せておけ久しぶりにしごいてやるえー、そんなお父さんわりわりさて修行始めっかおしそれじゃ2人まとめてかかってこい2人まとめてだとなめられたものだなご飯本気でやるぞ やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれはい相当厳しく聞きてくれたみたいだしありがてやまだまだ行くぞっはいゴッションうっ 昼むなごはん俺もお前も強くなっているんだわっ あのフリーザを倒しただけのことはあるお姉たちもフリーザより強くなってもらうからなそは…なれるのかなああっと 遅れて帰ってきたわけではないようだこういうおめえたちこそなかなかやるなさすがお父さんだ いたそらららそうかな <笑>ガキの頃からあのベジータやフリーザーを相手に戦ってきたんだ強くもなるだろうだなここにいるとピッコロさんと修行してた時のことを思い出しますねふん、<笑>お前がメソメソ泣いてたことかえー、そんなハハハハそうかおめえたちオラが死んじまってた時 ここで修行してたんだな。うん。ピッコロさん厳しくて。使えんガキには用はなかったからな。まあ、少しは使える程度にしてやったが。すまねえな、ピッコロ。おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたら、あっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちよ。 超えるだなフ ん, ん、それくらい強くなってもらわなければ困る今度オラもしっかり修行つけてやっかんな3年後みんなを驚かせてやろうぜご飯はんははいそういえば他のみんなはどんな修行してるんだろうベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだがな何 ビジータなら大丈夫だ奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルームあれさえあればあんなものを作れるのはあの女の親父だけだどこにいやがる ここにいたかなんじゃ何か言おうかね前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっているだいたいの組み立ては終わっているんだがあと少し材料が足りなくてな材料だとそりゃあお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ生半可な強度で作るわけにはいくまい回りくどい話はやめろ必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな ま、そういうことだよ。集めてきてほしいのはね。と、必要なものは以上だね。ちそれを集めりゃいいんだな。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば、大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。 さあできたぞカカロットのやつは100倍の重力で修行をしたならば俺は300倍の重力で修行してやる作ったわしが言うのもなんだがむちゃくちゃだぞベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞいたかがやつの3倍だ俺にできないはずがない ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど何考えてんのかしらくっそーちょちょっとベジータ何してんのよた<笑>黙れ俺のことは放っておけあそうじゃあ好きにすれば なぜだなぜ俺は奴に勝てない俺は、サイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。あき呆れた。あんたずっと修行続けてたの。<笑>その様子じゃ、まだまだお先真っ暗。といったところみたいね。 いっそソン君に聞いてみたらスーパーサイヤ人になる方法をそんなことをするクライナは死んだ方がマシだじゃあ死んでみるなんだとトレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ勝てるかしらねふざけるなよ女俺を誰だと思ってやがるサイヤ人の王子ベジータ様なんでしょう 決まりね健闘を祈ってるわあとあんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ私を誰だと思ってんのくっあの女ここはカカロットと戦った荒野かということはな何相手はカカロットでなく 俺だと。<笑>喜ぶがいい貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからなあの女ふざけやがって努力だけではどうやっても超えられに壁を見せてやる俺は超える このムつく俺を今のが限界だとしたらとんだ期待外れだぜ俺に限界なの待ってただか 見せてろそれとももう使い果たしたか見せてやるぜ俺はまだ力を出し切ってなどいないこの俺が見せてやろうか超エリートの圧倒的パワーをふざけんな超エリートのパワーを見せるのはこの俺だリックホーどうしたこんな程度じゃないだろう<笑>そうだどうやらこんな程度で終わってっちゃうまいから 悪をしやがれ上げれのはっ 俺を超えるカカロットを追いかけるだけの俺などをぶっ倒してなあら物足りなかったみたいね貴様ムカつくもんを作りやがってちょ冗談よやーねもっとだえお前が言った通り物足りんと言っているもっと強い相手を用意しろちょっと何を偉そうに 俺が強くなって三年後に人造人間どもをぶっ倒してやるそれで文句はなかろうブルマわ分かったわよもうあら今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない俺はカカロットを超えるぞ見ていろカカロットを 俺がナンバーワンだ<笑>あと少しだ。この壁を乗り越えれば、俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん。君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おー。どういうことだ聞かせろ。 そう言うと思ったよ。来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ。それでは新しい機能について説明いたしますね。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。 もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよわかったトランクスの警告から3年の月日が流れついに5月12日がやってきたごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃ付けてな 本当に弁当持ってかねえかあいいいよありがとうすまねえ父じゃ行ってくるんいや気のせいか。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 町の方から火の手が上がったのである。えー、ななな何？町中で爆発だ。じ人蔵人間の仕業なのか。ダメだ。ここからじゃわからない。どういうことだ？まるで気を感じなかったぞ。そ, そうか。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 人臓人間現れる行くぞや、ヤムちゃんクリリ、ヤムちゃんまだ生きてる先祖、さっきんとこに置いてきっちまったから連れて行って食べさせてくれ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 い, いな誰もいない場所へかいいだろう好きな死に場所を選べ孫悟空なんで孫の名をお前たちもわかるぞピッコロそして天津藩だろ訳は後で聞こう行くぞ いい加減にしろ孫悟空どこまで行く気だこの場所にしろ貴様らには選ぶ権利などないのだぞ<笑>さあ戦う前に教えろなぜオラたちのことを知ってんだいいだろう教えてやる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 この世にはもういない。なるほど。だが舐め癖での戦いも、スパイしたんかそんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで、貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ何致命的だったな。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 I'm gonna get you!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 木を吸い取るちょ、冗談じゃねえぜ。お、おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか、未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時は、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 フハハフフハハカカロットを倒すのはこの俺の役だ貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえベジータさっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。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 貴様の相手は、この俺だ二十号、どうか私にベジータを始末させてくださいまあよかろう、その代わり、残りの4人は私がいただくぞふん、貴様らは噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだそうかな貴様の戦闘データは、すでに知り尽くしているのだぞ い俺たちサイヤ人はな知りたいもんだ人造人間でも恐怖におびえるのかどうかベジータさんもススーパーサイヤ人にはただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。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 スーパーパサイヤ人となった俺にかなうものなどいないさあ行くぞ<ス><ス><ス><ス><ス> アイデはもらったぞ。あ ガラクワハどうした貴様らガラクタ人形の計算が狂ったかやはりそんな程度だろうなエネルギーはもらったぞはっ、うん、しやれエネルギーはもらったぞ 何をしても無駄だ。<笑> どうわ くらえこいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ